こんにちは、字幕 .com at YouTube です。字幕のことをいろいろ話したいと思います。今回は、未来帝国ローマ。1983年制作のイタリア映画です。監督はホラーで知名度が高いルチオ・フルチ。フルチ監督の異色の近未来 SF です。今回発売のソフトに収録されている特典では、脚本家のダルダーノ・サケッティア、出演のアルクライバー、 監督の娘アントネラ・フルチなどが作品の制作当時を改装していますさらに監督自身の言葉が録音されたインタビューのカセットテープまで収録されていますフルチ監督作のソフトは得点が豊富なものが多いのですが監督自身の声をこれだけ収録しているものは珍しいです話の内容は監督のポリシーが分かり説得力がありますでもそれだけにちょっと有言不実行 感じがしてししてままいました脚本家のサキュッティは相変わらずで監督を悪く言うことが多くアルクライバーは監督に感謝していますでも途中で褒めているのかけなしているのかわからない部分もあったりしますそして珍しいのが娘さんのアントネラの回想で家庭での父についても語っていますさらにホラーで有名になる 1970年代より前の古地監督の経歴について触れる話もあり古地監督作の特典として充実した内容になっていますここで字幕の話です脚本の問題だったのか撮影時の問題か分かりませんがバイクで死闘を繰り広げる殺人ゲームのような冒頭のシーンでアナウンサーの実況がありますそこでアジアの虎ビルマの王者ムリス と紹介される選手がいるのですが1分後の実況では残るはアジアの虎ハリムのみと言いますハリムは他の選手の名前ですここは言語の実況の間違いですここで悩みます字幕では混乱のないように無理すに直すべきかこういうことは時々あるのですが今回は原音のままハリムにして棒点をつけました こうすれば名前の間違いに気づいた人も棒展があることで違和感があっていいんだと納得できるという配慮のつもりですいずれにせよこの選手たちは脇役的な扱いだったので誰が誰でも大丈夫というのが正直なところでもありましたさらに悩んだセリフが一つあります先に結論を言うと字幕では「この7年お前は変わらないなコルテス」としました 元のセリフは「It comfort s me to know that you haven't changed in seven years, Cortez」というものでお前が7年前と変わっていないのが分かって安心したコルテスという感じです。これは主人公が因縁の相手コルテスに再会した時に言うセリフなのですがこの二人は7年前に知り合ったか何かあったんだろうと感じます。でも 本編のどこを見ても7年前の描写や階層はありませんこのセリフで一度出るだけの情報ですこの作品の話の流れは数週間か数ヶ月かそれくらいの期間ですこの7年前というのは唐突な情報でない方がいいと言いたくなりますこれが昔と変わらないなとできれば混乱も起きないと思いますそれでも脚本を書いたのはダルダーのサケッティです 彼も色々考える人だし、多分この作品の脚本はもっと長くていろいろなエピソードがカットされて本編が仕上がったのだろうと想像できます脚本を何度も書き直すうちに何らかのエピソードの名残として「7年前と変わらない」というセリフが残ったのでしょうなので先ほど言ったように「昔と変わってないな」でも良いのですが字幕はやはり元のセリフに忠実にということで「7年前」を生かしました 字幕翻訳といっても単なる翻訳ではなく情報整理が大変だったり情報を整理しないのが大変だったり苦労が多いものです。ということで「未来帝国ローマ」ブレードランナーっぽいセットありバトルランナーっぽいプロットありいろいろありますが特典も含めてみるとこのソフトは見どころも多いと思いました。